待ちかねたぜ。 泥棒はいやいややるもんじゃねえぜこりゃなんだルパン確実に世界を変えちまう何かだよ